おい聞いたかねえかど最近スゴ腕野郎がヒゲヒゲ団に入ったっていうじゃねえかしかもそいつはあっちこっちの星から宇宙に一つしかないものを奪いまくってるって噂だぜしっしりにそう派手にやられたんじゃ俺たちの立場がついに完成しましたよえどおこいつは合体ボバーマン製造マシーン ついに完成してるか安心なさい無情こいつさえあればもうジェッターズの好きにはさせませんさすがはメカ頼もしいやつ<笑><笑> はあはあはあはあ、よさっさとうおまでっておみせて手伝って あ、そうだった僕シャウトンちに住むことになったんだっけ、うん、ばあちゃんちでもやってたからさららいはまかせてよお店せ伝うって約束でうちに住むことになったんだからねそこんとこ忘れないでよわかってるってなんでもたのんでよ だから、シラマ、それが終わったら手前のドーム下げてきて。 ヒヒゲ 金はいらねーよ お, おい システム、オールグリーンコンテナセレクトスカイジェッターだボンゴーコンテナセットオーケーだボンゴーメインエンジン異常なしフライトコースオールグリーンよしゲートオープンコスモジェッター発進 んだってさあたしが決めるって言ってんでしょ うるせえ静かにしろ。ごめんなさい。罰としてシロボンはコスモジェッターで待機。ええー、シャウトだってうるさかったじゃんええー。お、綺麗な流れ星。雲の中じゃ、おさりーと言いたいところだけど、 まだあんたにコスモジェッターの操縦は任せられないからねあたしと一号機に登場やったねえ操縦していいしていいあたしが操縦するに決まってんでしょ何考えてんのよだって操縦してみたいダメ 流れ星だ、ボンゴもう、ええわスカイセンター発進わーねえねえ、見て見て<笑>雲だよ、雲星は全部雲ばっかりよ は黙りなさーいやりすぎちゃったかな。 すごいとこね気持ち悪いあんた酔ったのビニール袋やっぱさっきやりすぎちゃったかな皆様、ようこそいらっしゃいました遠いところをお越しくださいましてありがとうございます中にお食事の用意もしてありますのでさ、どうぞお入りくださいわーい、ごはんあんた、乗り物酔いはん何それうっ ボンンバーマン<笑>さあみんなない踊どうもはじめまして 宇宙に一つしかない大事な品を守り続けて三十年ヒゲヒゲ団に狙われてお困りのあなた様のためにジェッターズがやってまいりました一人で何やってんのあーこもどおトえーどこ ど, こどこ皆様ご覧くださいあれが宇宙に一つしかない幸せの招き猫でございます なんか、ばあちゃんちにも似たようなのがあったな、ね。しらばん、うん、その辺のガラクタと一緒にするな、うんうん、いいかよく聞け、やしょどもバタバタこのマネキはなこれを持つ者には一生遊んで暮らせるほどの大金を手に入れることができるという幸せを呼ぶマネキなのだわしが今こうして何不自由なく暮らしていられるのも、うん、みんなこのマネキのおかげなのだ わかったか、小僧やっぱり、ばあちゃんちのとは違うや。だってばあちゃん、いつもお金ないって言ってたもん。<笑>泣ける話や。そうだろ、小僧。で、いくら欲しい金ならいくらでも出すぞ、ほーれ。なんとしてもヒゲヒゲ団から、この招き猫を守るんだはーいまかせたぞ、ジェッターズ なんやヒゲヒゲだのレ中ぜんぜんあらわらへんやないけい油断は禁物だぼんがん<笑>おい何やっとんねーんどいだって埃だらけなんだもん切ってめっちゃな別に人のもやからどうでもいいけそんなもん僕顔見えても綺麗好きなんだほ、はあそんなもんかな。ーあどうだ白ボン あ、トラップこれはお返ししますそうですか費用は任務終了後改めてご請求しますどうかお気を悪くなさらないでください昔はああではなかったのですご主人様はとても勤勉な働き者だったのですそれが あの招き猫を手に入れ楽して大金持ちになった途端全く働かず遊んでばかりの怠惰な毎日を過ごすようになってしまったのですそうなんですか<笑><あの><笑>あはいはい<笑>で、これ見積もりなんですが<笑> お久しぶりですね。シャウトくん、ドクターメガード、<笑>相変わらず調子に乗っているみたいですが、それも今日で終わりです。どういう意味よ？<笑>ついに私はボンバーマンを作ることに成功したのですよ。え、うん、このマシーンこそ。 ボンバーマンの DNA をヒゲマティック技術でエネルギー変換し、それを物質に照射した瞬間、何でもボンバーマンにしてしまう装置なのでなんですってひ、ヒグマとうなじゅううるさいさあ、見ていなさい<笑>っ。いいでよ、合体ボンバー です私がバッドボンしはたなぜなら。いややばー ボンバーシュート<笑> わしのまねきねこ と、何やってんのとにかくいい私たちが空からバッドボンバーを追い込むからあんたうまくボムを当てるのよあ ゃ あ, ートライっあとはたのんだぞシュラボン。 It's a bunny! ごめんなさいごめんなさい本当にごめんなさい本当にごめんなさいごめんなさいさすがボンゴスクーター絶好調じゃないブレーキもバッチリね誰がブレーキやねんこれお前ちょっとほんまにどうでもいいねどうでもいいね取ってこい私話聞いてこい。ただいまシルボバジャーの羊さんからメールが来たよえなになに今読むわね あれからバジア様はまた真面目に働き出して充実した日々を送っておりますこれも一重にシロボンさんがあの招き猫を割ってくれたおかげです本当にありがとうございましただってうん褒められたんだから少しは喜びなさいよ あんた本当はあの時わざと落としたんでしょう。えあうっなわけないか？ 猫を割っちゃっったたんだけどででもこれ良かったのよねさあ次回はゲヒゲ団が宇宙に一つしかない香水を狙ってるわジェスターズ出動ってコスモジェスターがないじゃないえシロボンが勝手に乗ってた第4話「シロボン無断発進近所の星から宇宙の果てまで参上しますジェスターズ!」。